どうも皆さんこんこにちは今です今回ホンダドリーム熊本店さんから CB400 スーパーボールドールをお借りしました僕といえばキャンプそしてバイク旅だと思うので旅人目線そしてキャンパー目線で CB400 スーパーボールドールを見ていきたいと思います今回実際に CB400 スーパーボールドールでキャンプしてみたり日本一周で使うならこういうところがいいみたいな感じでバイク自体のレビューというより このバイクならこんな感じで遊んでみたいこう遊べるみたいな視点で動画を作成したのでバイク旅やキャンプツーリングをしてみたい人にとっては参考になると思いますちなみにこの動画ホンダドリーム九州さんが記事にも取り上げてくれました動画では語っていない裏話も書いてあるので概要欄に URL を貼っているのでチェックしてみてくださいちなみに動画の後半に今回使用したキャンプ道具を一気に紹介していますこの動画の目次はこんな感じですキャンプ道具が気になる方は最後の方をご覧ください ということでぜひ最後までご覧くださいどうも皆さんこんにちはケンです、えー、めちゃくちゃお久しぶりです2021年7月1日でございます、えー、今回の企画はもし僕が CB400 スーパーボールドールを買ったとしたらという、えー、テーマでお送りしたいと思います えー、この動画を見ている人に最初に言っておきたいことがあるんですけども僕ですねバイクのことに関してはもうズボンのド素人でございます。えー、僕がわかるのののはね旅ここととそしてキャンプのこと しかわかんないんで今回は、まあ、旅人目線でそしてキャンパー目線で、えー、スーパーボールドールこのバイクがどうなのかっていうところを、えー、見ていきたいというふうに思いますなのでねバイクが好きな人からすると、まあ、ちょっと物足りない動画になるかなというふうに思うんですけども、まあ、バイクを使って何がしたいみたいなこんなことしたい、まあ、キャンプツーリングしたい日本酒したいと思ってる人にとっては、えーまあ、参考になるんじゃないかなというふうに思っておりますということで私が今現在向かっているのが、えー、ホンダドリーム熊本店で借りたんで、まあ、せっかく なので、ね、熊本県の阿蘇山、えーううえー、のキャンプ場を1泊を抑えているので、えー、今回1泊して、えー、24時間パックで楽しんでいこうかなというふうに思います、まあ、早速なんですけど、まあ、キャンパー目線旅人目線でこのバイクはどうなるかというと、えー、一言で言うとめちゃくちゃいいと思いました、えー、その理由の1つがです、ねえー、僕 164cm 身長が、ね、めちゃくちゃチビなんですけど あの164センチでも両足べったりつきますなんでですね、えー、まあキャンプツーニングとか、えー、まあ日本一周とかってなるとたくさんの荷物を、えー、バイクに積むと思うんですけども、えー、たくさん荷物積んだ結果樹脂が高くなって、えー、そして重くなってっていう感じでバランスが悪くなるんですよねまあまたがっていてバイクにまたがっていても、えー、樹脂が高くなるんでフラフラしたり風の 影響もろに受けたりみたいな感じで結構こうバランスを崩したりして立ち動きの回数が多くなるんですけれどもまあえ背の小さい方でも安心して乗ることができると思いますえもう一つこのバイクで気に入ってる点が僕が乗ってるバイクが cb 400 sb スーパーボルドールっていうかなんやつなんですけどえ普通の cb 400との違いがですねこのカウルハーフカウルの違いがあります これがあることによって、えー、風がダイレクトに体に当たるわけではないのでまあ、長期間長時間の走行の時に体の疲労っていうのが、えー、軽減されるかなという風に思います、まあ、まさにね日本一周とか旅とかに向いてそうなバイクだなという風に思いました<笑>景色すごっ見てくださいこれがアソさんです、えー、ホンダドリーム熊本店からほんの1時間ぐらいで、えー、来れるところなんで、えー、皆さんもね熊本来た時はぜひ 行ってみてみくださいめちゃくちゃ景色がいいとこです、うん、このね一直線の道が、えー、僕が一番おすすめする場所なんですけどもここでねカメラ構えて撮影するとめちゃくちゃかっこよく映りますなんでちょっと一旦ここで止まってちょっとカメラタイムにしましょう 目線での CB400SB のいいところ3つ目なんですけれども CB400、僕の今持ってるこのハンドルこのハンドルの下側に。 パカってね開く収納ボックスががあるんですよ右側が鍵なしで左側が鍵ありの収納ボックスなんですけど鍵ありってすごく不便じゃないですかでもこれなんと鍵を開けたまま使用することもできます特にね日本一周中とかね料金を払うことどっかの施設に入場するときとか高速道路とか、まあ、高速道路はあんま使わんと思うけどなんかの施設に入場するときとかってすごくお金の出し入れ財布の出し入れすると思うんでチケットの出し入れとかね そんな時にこの収納ボックスはすごく便利だなというふうに思いましたタンクバックほどの容量はないけれどもタンクバックとは違うね便利さがあるとなというう思いましたここかな今日の宿は左方向こっちでいいのかな今回のキャンプ場は倉坂温泉桜キャンプ場です容量のキャンプ場なんですけど朝9時まで入れる天然温泉付きのキャンプ場です今回カメラの三脚も倒れるほどの強風だったので 声を入れてなかったので、キャンプシーンはアフレコでいきたいと思います。撮影の数日前に髪を染めたばっかりで、まあ、ちょっと多いんですけれども、まあ、気にしないでください。今回使うテントは、モンベルのクロノスキャビン2型というテントです。このテント、ホンダのロゴがついているテントで、キャンプツーリングに特化したテントなんです。今回、最大風速10メートルを超えるような風だったんですけれども、クロノスキャビン2型は風に強くて、朝まで飛ばされることなく快適に過ごすことができました。 ここにモンベルとホンナロゴがついています大きな前室がついているのでタナックスのツーリーグバッグを置いてバイクを入れたとしてもまだまだ余裕のある大きな前室ですこれは別部に取ったものなんですけど屋根を作れば CB400 スーパーボルドールを屋根の下にすっぽりと入れることができますちなみにアフリがついも入ったのでバイクで持ち運びるにかかわらず大きなテントですバイクを入れたとしても裏側にも出入り口があるのでとても便利なテントです椅子を組み立てていきます デザートウォーカーという椅子で骨組みを組み立てて椅子を張ればあっという間でローチェアになります付属なし4本を差し込めばローチェアからハイチェアにすることもできるので1つ持っていればさまざまなキャンプシーンで活躍しますテーブルはアルミ製の軽量テーブルを使っています 2枚のアルミを組み立てるだけなのであっという間にテーブルになります今回のベッドは DOD のバイクインベッドポールを2本差し込んで足を4つつければベッドに早上がりします寝袋はスームルームの寝袋今回春ということで新規一点、新品のものを出しました値段は9000円と手ごろな寝袋ですが 国内メーカーの2万円レベルの寝袋と同等の暖かさなのでとてもおすすめです今回のテントクロノスケビン2型はテント内にベッドを置いてタンクバッグやヘルメットを置いてもかなり余裕があるテントです今回の晩ご飯はスパイスから作るカレーです実は僕クッキング教室に1年半通っていてそこでなったスパイスから作るカレーを今回作りたいと思いますまずお米をウコンに入れた水に30分以上つけておきます 玉ねぎを炒めてクミンシードを入れます。クミンは粉よりも種の方が食感があっておすすめです大きな鍋に玉ねぎを移して水を入れてトマト缶を入れます今回使うのは以前の動画で紹介したカツオとキノコが入ったキャンプ缶を使いますコンソメを2粒塩ブラックペッパー ガラムマサラチリパウダーケイジャンシーズニングカレー粉最後に隠し味でコーヒーを入れますこのコーヒーを入れることで作りたてのカレーなのにまるで2日目のようなコクのあるカレーになります少し煮詰めれば完成です水につけとおいた米を火にかけてご飯を炊きます お米に水をつけている30分でカレーを作ってお米を炊くのに30分計1時間で粉を混ぜれば誰でも作れるカレーなのでとてもおすすめなカレーです今回はキャンプ缶を使いましたが1缶100円のトマト缶や 200ml のトマトジュースでも作れますスパイスは十数回使い回しができるので一度スパイスを集めれば簡単に作れてしまうのがおすすめなポイントです 日本一周とかで全国を回りそのご当地食材を入れたカレーを作りながら旅をするなんてのも楽しそうですねほとんどはスパイスから作るのでゴミが出ないのもバイク旅やキャンプツーリングに向いていると思います今回使用した焚き火台はトークスの焚き火台です今回のカレーはガスバーナーなどを使わずに全てこの焚き火台1つで調理しました拾った巻きとかで十分楽しめて、 350ミリリットル程度のコップぐらいの大きさで持ち運べる小さな焚き火台です少ない薪で楽しめるのでバイク旅やキャンプツーリングに最適ですカレーを食べた後また風が出てきたのでこの日は早めに焚き火を切り上げて天然温泉に入ることにしましたこのキャンプ場は内風呂と露天風呂の2種類の温泉があってどちらとも朝9時まで入り放題なのでめちゃめちゃくつろぐことができました温泉に入った後は冷えないうちに早めに寝袋に入って就寝することにしました 翌朝は昨夜よりもさらに風が強かったので早めに撤収して次の目的地へ向かうことにしましたちなみに黒のケけン新潟は朝まで吹き飛ばされることなく温泉のおかげかもしれないんですけどむしろ今回めちゃくちゃ快眠できましたよしいきましょう、えー、4月2日2日目なんですけれどもご覧の通りめちゃくちゃ今日風強くてちょっとねあの食パンとかメッシンで食パンとか作ろうかなと思ってたんですけどちょっとこのね 風じゃ無理なんで、えー、今日は、えー、このまま帰ろうかなというふうに思います。昨日ね阿蘇山を通ってきたと思うんですけれども阿蘇山のね一番まあ有名なスポット大観望っていうところをね通ってないんで今日大観望を通ってから、えー、本田に帰りたいと思います。CB400SB いいところ四つ目なんですけれども、えー、このバイクシート下に収納スペースがあります。でその収納スペースっていうのがまあ結構あの大きなところでまあ拳四つ分ぐらい。 入るんでまあ ETC つけたりね、まあ、ETC つけた後に GPS つけたり、まあ、書類とかもそうですけどドライブレコーダーの本体みたいなやつをこの中に入れても多分まだもうちょいスペースがあると思うんで、まあ、結構いろいろ収納ボックスの中に入れることができますまあないよりね全然いいかなというふうに思いますということで阿蘇山の大観望というところに着きましたここがですね阿蘇山でいうまあ一番有名な 観光スポットかなというふうに思いますじゃじゃーん大観望でございますちょっとね何枚か写真を撮っていきたいなというふうに思いますえー、っとあの電波塔みたいなのがあると思うんですけどあっちにねこう回っていくとあっちに展望台みたいなのがあるんですけどまあせっかく来たらね行こうかなというふうに思うんですけれどもこの映像は別日に撮った映像なんですけどご覧ください晴れてる日はこんなにもいい景色が見えます ホン ド, ドリーム熊本店から1時間程度でこんな景色に出会えるので熊本に来た時はぜひ大観望に足を運んでみてくださいまた秋冬に来るとこんな感じで小麦色になりますこの動画はこの左側のバイクの人が撮ってくれたんですけどめちゃくちゃカクカク取れてて大観望付近は写真スポットがたくさんあるんでめちゃくちゃおすすめです一方暖かい季節に来るとこんな感じで緑豊かな大自然を見ることができます今回の動画ちょっと天気が悪かったんで雰囲気つかめないかもしれないんですけど まあ、こんな感じの景色があるっていうのを知ってほしいなというふうに思います今、レンタル始めてから134キロ走ってるんですけれども燃費が 25.8 だそうです。 タ25でタンクが18リットルなんで450キロ走るのかな満タンで450キロ走るならもう全然十分だと思うんで、まあ、僕ね KLX とかで日本一周してたんですけど KLX ねタンクがすごくちっちゃいんで、まあ、1日2回とかね朝晩、えー、休止しなきゃいけなかったりで僕の今回の乗り方が、まあ、動画を撮りながらそして写真を撮りながらこう何度もストッパーの動を繰り返してるんで、まあ、どちらかというと日本一周中のような旅中のような、えー、バイクの乗り方をしてるんで、えー、まあだいたい満タンで450キロ走る 知るって考えるとまあぼちぼちかなという風 に, に思えをっておくといいかなという風に思います。ということで今まで CB400 の良 い, いところだけを言ってきたんですけれども、旅人目線、キャンパー目線でのちょっとデメリットというか、もうちょっとここがちょっと不便だなって思った感じのところを2つあります。1つ目が僕今 GoPro Hero7 でこの動画を撮影してるんですけれども、7ですね、ちょっとね録画されてるかされてないかちょっと見にくいんですよね。 押して本当に録画されてるかっていうのは、こうやって鏡を見て確認することがよくあるんですよね。ま取、あ、れてなかった。大変なんで、えー、僕のこの目線とこの鏡がすごい離れてるんですよ。伸ばしても鏡に届かないぐらい遠いんで。 あこれ録画できてるみたいな感じでこう確認しなきゃいけないっていうのが、まあ、元ブロガー目線でちょっとあれかなというふうに思いましたもう本当これはね普通の皆さん乗ってる皆さんからするとめちゃくちゃどうでもいいことかなというふうに思うんですけども、まあ、元ブロガー目線キャンパー目線 YouTuber 目線ではちょっとそこが、えー、遠いなというふうに思いましたがもう一つ旅人目線キャンパー目線であれと思ったのが、えー、このハンドルを左に目いっぱい切ると あ の, このホーンがです、ね、タンクバッグに当たっちゃってプーっていっちゃいますこの問題は CB400 だけに限らずどのバイクでも、えー、起こりうる問題だと思うんですけどもちょっとねこの24時間のうちに結構な回数プープープープープー プ, ープーっていっちゃうわー、えー、もちろん、ね、タンクバッグによりますし、えー、タンクバッグの取り付き位置にもよるんで、まあ、一概には言えないんですけれども、まあ、日本一周する人とかはまあほぼ100でタンクバッグ、えー、使うと思いますし、まあ、ツーリングマップとか、ね、ここに入れると思うんで。 あとはまあキャンプツーリングとかでも荷物が多い人とかはねタンクバッグに財布とか入れると思いますし、まあ、何かとねタンクバッグ使う機会が多いと思うんで、あので、ー、CB400SB でタンクバッグを使おうかなと思っている人は、まあ、自分の使っているタンクバッグが。 えー、こうハンドルを目いっぱい左に切ったときに、えー、本に干渉しないかっていうのを、えー、確認してから買うといいかなとい う, ふうに思いますということでッサンを降りてきて、えー、町市中に戻ってきました、えー、ホンダ ド, ドリーム熊本店まであと2030 20分ぐらいかな熊本って一応政令指定都市なんで、まあ、人口も多いですしもちろんバイク屋さんとかもたくさんあるのに、まあ、そんな市内からたった1時間であんなね超景色のいい山まで行けるんでやっぱ熊本っていいとこですね日本一周中だってちょっとピッペッと行ってます あれ歩いて日本一周してる人がいてさっきね日本一周してる人がいたんで、まあ、こっから多分500メートルぐらい後ろかな今こっちに歩いてきてるんで何、まあ、か買って渡そうかなと思いますお腹いっぱい食べてもらったらなというふうに思いますただちょっとね彼に渡すものをなんか買いましょうあれおにぎりとかささっき日本一周してる人がいておにぎりとか差し入れようと思って買ったんだけどいないんだけどちょっと探しに行きます<笑>あれどこ行ったんやろ 結構な大荷物やったけんさヒッチハイクやったんかな あ, あ曲がったんかもしれんなえー、曲がったら探しきらんちゃけどローソン入ったりしてないああわからんどこ行ったんやろええー、1000円らい買ったけん渡したんやけどちょっとねあのントは24時間で 返さなきゃいけないんですけど、もう今回、ちょっと緊急事態、緊急事態ってわけじゃないけど、まあ、本当は、ね、24時間じゃなくてあの、2泊3日借りてるんで大丈夫なんですけど、まあ、動画的に24時間で行けるようにっていうあのコンセプトのもとやってるんで、まあ、このままね直通で帰ってれば24時間で、あいないな、こっちは、でも戻れない、あ、いた、あれじゃないあ、いた、い, いた、いた、いたあれだ、多分あれだ。 なんかねあっち行ってんだけど<笑>僕こっちからこう来たのに彼あっちにまた戻ってるんだけどでも私に行きたいせっかく買ったから、まあ、これは僕のエゴなんよ、うん、CB400SE のいいところ見つけましたやっぱ小回りが来ますね、まあ、こんな風にもうあっちこっちそのこれ結構な車の通りがある、えー、片側2車線の道路なんですけど、えー、小回りが来るから<笑>あれどこ行ったの ヒッチハイクやってるわヒッチハイクヒッチハイクやってるわヒッやってるわヒッチハイクやってるわオッケーオッケー声かけましょうこんにちはヒッチハイクしてるんですか あれですよね。はい、YouTube 見てあ、そうなんですか。何してるんですか、はい、いや、見てます。証文<笑>員めて、ね。はいはいはい。そうです。そうです。そう、日本一周してるっていうの見たんで、はいはい、ちょっと差し入れ、買ってきましたちょっとま。何が好きか分かんなかったんで、でおにぎりとモンスターです。ええ で, いい で, で, いいですか<笑>えー、日本一周してるんですかンプんですよ、ね、あ、そうです。そうです。あ, 見ま あ, あ, あ, あ, あ、フォローしてるんですマジすかよかった。え、なんか、え、何何してるんですかキッチャー行なんで 仕事辞めて、こ<笑>れなんかしたいなみたいな。なるほど。海外とか行きたかった。ああ、なるほど。h i t c してる人がいたんで声かけたらなんと僕のこと知ってました。あ<笑>、なんかインスタとか。えー、と<笑>えー、と<笑>ツイッターやってます。東京からにあの h i t c h で日本一周してるそうです。<笑>何さんって言うですか。ええー、とタナーアータナーアー。タナーアナ。はい。ア<笑>ナさんです、はい。よろしくお願いします。<笑>九州楽しんでください。<笑>はい、あ, いあのー、もしなんかあっても僕助けに来るのでよか<笑>ったらメッセージください。よかったです すみません、お騒がせ し, しました。いやいやいや<笑>じゃあ、楽しんでくださ い,、はい。ありがとうございます。ますてな感じで。なんと僕のこと知ってました。いや、よかった。<笑>なんかお金ないから、金券ショップ行って、<笑>金券ロッカーなってめっちゃ受け入れますね。<笑>ええー、田南さん、後でね、ツイッターとか見とこう。無事。ね。あの、旅が終わるといいですね。 えー、ちょっと嬉しいな。<笑>なんかああいうの見ると旅したくなっちゃうよね。やっぱああやっぱ旅して。でね、えー、っとちょっとね。あのヒッチハイクとか？ ちょっと僕ののああれあの今回の動画は、ね、そういったヒッチハイクとかの動画じゃなくてこの CB400 を使ってどう遊ぶかっていうところを、ね、フォーカスしないといけないんで、えー、ちょっと話を戻すんですけども、えー、CB400、すごく小回りがきます、さっきのねここうういったこうあのオレンジの、ね、踏んじゃいけないところとか展開禁止はないと思うんだけれどもまあ、あちこち、あちこち、ね、この片側に車線車の通りが多い中、えー、あちこち行ったり U ターンした り, あっち行ったり人を探したりということも、えー、楽々できちゃうんでこれが 大型バイクとか小回りの利かないバイクだったりすると、まあ、そうはいかないと思うので、えー、c v 4 0 0パワーもあるし、えー、荷物もたくさん載せれて、えー、こういった、ね、収納スペースとかもたくさんあってで足つきも良くてで小回りも利くんで本当にもう旅とかに向いてるバイクだなとい う, ふうに思いましたあのやっぱり観光スポットとかね行くとね U ターンとかしたりさ迷ったりしてね街道中。えん 山の中とかでこうあれ、ここじゃない、あっちじゃないとか、google マップが変なとかさを指、えー、したりして U ターンしたりするのがあるんで、まあ、そういう時にねあの坂道だったりすると、こう U ターンした時にこけたりするっていうのはもうよくあることなので、あの足つきもよくて、本当に小回りが利くっていうのは、もうバイクにとってはもう、何よりも大事なことだと思うんで、それがすべて備わってる、まあ、身長164センチのチビの僕でも、えー、それができるんですごくいいバイクだったなと思います。 はいといととうことでホンダドリーム熊本店に帰ってきました、えー、ちょうどレンタルしてから24時間で帰ってくることができたんで、えー、今日のルートめちゃくちゃおすすめなルートでございます今回のルートであればこのホンダドリーム熊本店初で、えー、24時間で阿蘇山道そしてキャンプまで楽しめるんでめちゃくちゃおすすめなルートでございます詳しいルートだったり今回したこのキャンプの装備とかこのねホンダとモンベルコラボしてテントとかもね使ってるんですけどもそういったものの詳細に関しては概要欄の方に貼ってるので詳しく知りたい方は是非チェックしてみてください ということで今回の動画はこれで終わりたいと思います、えー、次の動画はこの青いホンダとモンベルのロゴがついているテントを紹介したいと思いますではまたちなみにこの動画は女ドドリーム九州さんが記事にしてくれています動画の裏話も書いてあるので概要欄に URL を貼っているのでチェックしてみてください とということで CB400 スーパーボールドールでのパッキングやキャンプの話をします今回使用したシートバッグはタナックスのキャンピングシートバッグですこのバッグ可変式で 59L から 75L まで大きくすることができますこのバッグ4箇所をバックルでバイクと固定するんですけどバッグの前の方は CB400 のサス付近に取り付けてきましたが後ろの方にはいい場所がありませんでしたウィンカーにつけようかなと思いましたが強度がなさそうなのでやめました タンデムバーににはこののように隙間があるでで固定できません最終的にタンデンバーの前方からぐるっと持ってきて固定しましたバーに固定用フックがあるのでなんとか取り付けできたという感じですこのフックがなかったら取り付けられなかったのでめちゃくちゃ助かりました僕が日本一周した時のバイク VT250FG にもフックなどはなかったのでナンバーに取り付けできるバーなどを使用しました現在はたくさんの種類があるのでこういったパーツを使用すればシートバッグを固定するのには困ることはなさそうです CB400 はシートの後ろに手のひらサイズぐらいのスペースがあります。このようにギリギリまでシートバックを下げて固定できるので、乗っていてもシートバックが背中に当たらないので快適に走行が可能です。例えば CB1000R だと全くないですし、アメリカンタイプのレブルだとあるけどデッドスペースになっていたりと、 この部分がフラットでありシートバッグを設置できるバイクはそんなに多くはありません日本一周やキャンプツーリングをしたいと思っている人はこの点を頭に入れてバイクを選ぶと快適な旅になるかなというふうに思いますサイドバッグを使用する場合は CB400 は少しもっこりしているのでサイドバッグもこのようにへこみがあるかもしくはバイクの形に変形するようなシートバッグを選ぶといいと思いますということでキャンプ道具の紹介です 今回紹介したキャンプ道具の購入先は概要欄にも貼っているので気になる方は概要欄をチェックしてくださいシートバッグはタナックスのシートバッグ僕が20歳の頃日本一周した時から使用しています予備の寝袋はネイチャーハイクの寝袋を使用しています椅子はハイとローを切り替えできるデザートウォーカーテントはモンベルのクロノスキャビン2型を使用していますこのテントは次の動画で詳しく解説します巻き入れに使用している袋はメッセンを買った時に付属していたものです 寝袋はスームルームの寝袋羽毛量 800g で外気温約5度まで耐えることができますヘルメットはノーランの N70X2 というものを使用していますフルフェイスかつバイザー付きのメットは国内メーカーのものもあるといえばあるんですけれども他とかなりかぶるのでノーランを選びましたこのメットは顎の部分が外れるので水が飲みたい時とか顎に設置したカメラの調節とかで便利ですインカムは4000円ぐらいの安いやつを使っています ファンクバッグはジビで可変式のものです。ベッドは DOD のバイクインベッド。このベッドをおすすめする理由は足が4つあるので安定していることと実は他のベッドよりも横幅がかなり大きいのでゆったりと寝れるからです。ライトは3つ。ソーラーのものを薄く収納できるのでどんなシーンでも活躍します。左側のゴールゼロはフラッシュライト機能もあるので重宝します。オレンジ色のレッドレンザーは完全防水なので大雨の日でも安心です。 つつのうちどれれかかを持っていいば十分かなと思いますこの映像で見てほしいのは調味料ではなく c t いてある風呂敷です e ージーラッパーというもので風呂敷同士がくっつくのであらゆるものも無駄なくぴったり包むことができます強度はかなり強くこのぐらい引っ張っても取れないのでキャンプ道具からカメラパソコンなどをあらゆるものに使用可能ですガスバーナは外の ST310 コップはチタンシングルを使用しています 僕はキャンプでパンを作るのでシリコン製のマットも持っています水はエヴァニューのウォータージャグに入れていますこのジャグ上部が完全に開くので乾かす時に便利なんです枕はロゴスのスカイマルチクッションタイプ B この枕は高さを変えることができる数少ない枕です8年近く使用していますこの他にも軍手やまな板パンを焼く時の炭など細かいものがあります防寒着にはモンベルのダウンジャケット下着などの着替えは 専用の圧縮袋に入れています以上が今回使用したキャンプ装備です今回タナックスのシートバッグにこれらを全て入れたんですけど結構余裕で入りました今回寝袋を2つ持って行ってますし春から秋用の装備だと思うんですけれども夏だったらさらに荷物を減るのでタナックスのシートバッグ1つだけでこの動画のようなキャンプは十分にできると思います水3リットル入れた状態でシートバッグを大きくせずに全てすっぽり入ったので 結構コンパクトなキャンプ道具かなというふうに思いますシートバッグの左右についている小さな収納スペースとか使わずにこれなのでこの道具をベースにアレンジすればタナックスのシートバッグ1つだけで日本一周とかも余裕だと思いますパックしたシートバッグを載せるとこんな感じになります日本一周とかキャンプツーリングだとごちゃごちゃしがちですが洗練されていて CB400 スーパーボールドールの雰囲気も壊してないかなというふうに思いますキャンプツーリングする際は是非参考にしてみてください 今回の動画、ホンダ ド, ドリーム九州さんが記事にも取り上げてくれたので、気になる方はそちらの方もチェックしてみてください。ということで、キャンプ道具紹介もこれで終わりたいと思います。ではまた